こんにちは。スーパーアクシンお店の八谷です今日ご紹介させていただく商品はイーブンリバーさんのエレクサーモヒートベーストですインナーベーストになってますこうシャツの上に巻きていただいてこの上から上着とかを羽織っていただくような、まあ、中身のベストになりますねでこちらが、えー、これが専用のバッテリーになります こちらですね。こう劇団モードこれ一番熱いモードになります。これで5時間5 5度で5時間いきます。で、こちらこれがオレンジですね。これがあの。まあ、保温させてもらうやつですね。4 5度で7時間。で、この白ですね。これが4 0度で8時間。まあ、あの温まった後に長時間来ていただけるようなやつになっております。 でこちらキキこのベストセットで税込9900円で販売していますの、ね、で皆さんよろしくお願いします。